いつもご視聴ありがとうございますポリオでーすはいえガメラの本気も今回で4回目を迎えますえなぜ今スーツなのかというと今塾講師のズーム会議中ですはいちょっと暇だったんでねはいであ、ちなみにですけどあの、この動画塾生徒には見せておりませんの、ね、で まあただね、やっぱりね、こうやってね、YouTube で出してる以上は、あの子供たちに夢を与えられる動画、あー、<笑>もうね、い<笑>いですよ、もう木曜日は卒論で、で、金曜日はファミリーマートで、土曜日もずっと熟行でで、日曜日、僕、さっきまでファミリーマートで、あの、朝働いてたんですからね、で、朝働いたと思ったら、今度は熟行のミーティング、で、もう、えー、やつ休めばいいんだよ、う せっかくの日曜日だし、床も空いてるっていうこともあったんで、ちょっと休もうかと思ったんですけど、あー、ちょっとね、ガメラ打ちたくなってんだよね。もう足がね、もうね、外向いちゃってるもん。あー、どしいっかなー、ガムラちょっと打ちたいなー、うーん。これまでの3で回目ですね、わり、現在 94.1% ぐらいだから、最悪でも、あともうちょっと滑舌ですね。ねえもうちょっと滑つなんだよね。ということで、打つー、いってきまーす。 実践終了お疲れ様でしたじゃあ早速結果発表の方に行きたいと思います帽子が1万4000円46枚換算で644枚、はい、回収が1424枚ということでサ枚がが780枚になりました よしということで今日の見どころはね何と言ってもレイラー中のバトル告知なしのカメラ背景これでペットボトルしてバトル発展しなかったら超カメラモード濃厚だったんだけどまぁ、あ、ちょっと今回はね変化なかったということでハイドバラ違いかな 1261回転しか回してませんで1261回転しか 回, 回してないんだけどビッグが4でレギュラーが7で合計11回たってて合算ならんと114分の6ということでクランキーの6かカ<笑>でねその最後のビッグがらたってる途中にちょっとあることに気づいちゃってあれ今日親父の誕生日じゃないとかっ て, 思ってそのさすがにもスロットと誕生日だったら俺はもう親父の誕生日をちょっとね 優先しますので、今日は途中でやめまして、はい、えー、サミットで一番高い酒作ってきました。はい、親父ねすごい日本酒がすごい好きなんで、であとなんかね最近僕の塾の生徒が受験生なんですよ。で結構なんかその合格の守りを作る人が多くて、ということで僕もちょっとその親父にねお守りちょっと作っていきたいと思います。